レインは役立つなんかじゃないよ。レインなら多分、私を刺激できるから。私を刺激してみるそれは俺と彼女の絆の私だ。これからよろしくね、レインビヨンジェット5回戦の预想史、海藻鳥最強中的猫胃少女、Animax!